はい、どうも、くりつみです。今日はですね、ちょっとあの、自分、新しい家を購入しまして、ゴジラルームを今作成してるんですね。意外とこう、なんだろう、うこういうちっちゃい、この、ゴム人形とか、なんかこう、こういうシリーズって、よくよく見てみると、なんか、2、3個かけてたりしてたので、えー、っと、ちょっとこの、 欠けてるものをどんどん補うようにちょっと今購入を進めてるんですけれども自分の棚卸しですねお金ってちょっとどんどん動画を撮っていこうかなと、えー、決めました、あのー、最近はじ始まってるこの HGD プラスの方の、えー、ゴジラ01から、えー、スタートしようかなと思ってますでまあこんな感じですね、えー、このハリウッド版のキングギドラ2019まずこれ でかい、とりあえずまあなんかすごいということでえなんかもうキングギドラからもう勝負を仕掛けてる感がありましたで次にこれがえゴジラ1954ですね初代の方でこれもあのかなりそのなんだこの作りに関してはこのクオリティ感は半端ないですね で、えー、でこっちはシン・ゴジラですね。で、これより、えー、前に発売されたシン・ゴジラ系のガチャガチャとほぼなんか似てる、なんかもう、なんだろう、超似たようなものがいっぱい出てて、正直、この、なんだちょっとこれが な, なくて、このまま置いてあると、あの、違いもよくわかんないぐらいな感じですが、ちょっと形が、 姿勢がちょっと違うのは確かなんで、まあ、これは、これがその HDD プラス01の第1作目の、えー、商品となってます。で、こっちが、あの、同じこのゴジラ2019の、えー、ですね、はい、キングオブモンスターズが。 えー、やってた頃にこう発売されだしたんで、こうちょうどこのシリーズからスタートしたって感じですね。で、まあ、なんかこの下の土台がちょっと正直、もうなんかぐちゃぐちゃだったんで、正しいものかはよくわかんないですけれども、まあ、まあ4つ、えー、全4種類ですね。はい。なんで、こんな感じとなっております。はい。で、ちゃんと台紙は、 あの、袋に入れて保存、保管してます。はい、こんな感じです。まずは、えー、第1作、第1シーズンからでした。はい。